皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月27日、今週のトップ10掲示板に、とても興味深い内容の投稿が掲載されました。第2位のこれです。ケセランパセランは、スーパーハイテンションになると花が咲くというのは有名ですが、蘇生呪文で復活した時にも花が咲くというのが、世紀の大発見でした。 これを成功させるためには、いろいろな前提条件が必要になるので、見つかるまでにここまでの時間を要したのだと思います。そもそも、ケセランパセランがザオラルを使えるということ自体、知らなかったという人がほとんどではないでしょうか。そして、背景にベビーニュートが映っていることでお分かりの通り、ここは紙ミハルムイではありません。正解は、スレア海岸です。いつの頃からかはわかりませんが、スレア海岸にもケセランパセランが登場するようになったらしいです。 しかも、カミハルムイに比べて出現範囲が狭いので圧倒的に探しやすいということを教えてもらいました。目指せ1000匹討伐ちなみに私は今までに13匹倒していました。あと987匹ですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。